ですけど人の頭そうめちゃめちゃもう本当にでもう家の中で話すと、はい、もうすごいスピードで走り回るので残像しか見えまワン<笑>ワンちゃんネコ、ね、ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ネコワン」ねは。は ご覧のスポンサーの提供でお送りします犬や猫。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 おお気軽にお電話ください松山市の晩水槽で行われた動物保護グループ共同の犬と猫の譲渡会3つのグループの活動のことと犬や猫を紹介しますまずは NPO アニマル365「人と動物の架け橋」。チャトラ猫ちゃん 新しい飼い主さんが来てくれるのを待っています大洲の青島から保護されたんだね 365人と動物の架け橋で す, す毎月3回から4回だいたい日曜日に譲渡会をやっております主な活動はこうやって保護した猫たちの里親を探すという活動をしておりますそれ以外にも個人個人で TNR 保護猫地域の猫として ご飯をあげてたりとかですねそういった方々の猫を捕獲したりですとか病院の搬送をお手伝いしたりですとかそういった活動もしております捕獲器の貸し出し等もやっておりますもし地域猫とかでお困りのことがありましたらご相談をいただければと思いますまた保護した猫を今度里親を探したい、えー、そういったご相談も受けることがありますのでそういった場合、えー 助産会員さんとして登録をいただきましたら譲渡会への参加もできますのでぜひご相談いただければと思いますお願いしていることは完全室内外ですね、はい、もう猫は外に出さない、外に出てしまうと、えー、事故にもあいます、虐待にもあいます、そういったことから守るためにも完全室内外、そして毎年1回のワクチン接種。 えー、定期的に病院に連れて行ってあげて何か不具合を起こす前にあの病院にも行っていただければと思っておりますメインはえ高島屋の坊っちゃん広場で日曜日によくやっているんですけれどもえここ最近はですねいろんなところからお声がけもいただきましてえオレンジバイキングスさんのホームゲームの方に。 大体松山市のコミュニティセンターですとか戸部の方ですとかホームゲームの方にも、えー、とお邪魔させていただきまして譲渡会も開催させていただいておりますよろしければホームページまたウェブサイト Facebook 等にも情報を載せておりますのでよろしければご覧くださいよろしくお願いいたしますではアニマル365が保護している猫を見せてもらうよ 上会に来ている子はほんの一部他にもたくさんの猫がいるので好みの毛色や性格など相談すると紹介してもらえるよ。 CM あとまだまだ猫や犬を紹介するよただいまおうちくなっちゃったね、うん、そうだちょっと待っててねえー、なんでこの行列ゲースぎょう猫は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 満水槽で行われた犬と猫の合同譲渡会の様子をお送りしています。NPO アニマル365のブースでは、チャリティーのグッズ販売もあります。小銭入れや手作りの首輪、小物など、 さて新しい飼い主さんが来てくれるのを待っている猫さんを見てみましょう。 こちらは太郎君と郎君緊張しているのかな気に入った猫はスタッフが届けに行き12週間試しに飼ってみてから正式に飼い主さんの猫になります。 めいちゃんめいちゃん、うん、めいちゃんめいちゃんあ、いい感じめいちゃんあめいちゃんかわいいですよおぉ、ガタガタだめいちゃんめいちゃんででしょせっ、うん、かく鼻まで抱っこは嫌いっていう何でもあるんですけどんこんだけスリスリなのに抱っこはさせないっていうでも抱っこ苦手なんでこれぐらいのほ<笑>うん、かわいいね ピールしてるね、<笑>日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いしますケアドッグ幼稚園トレーーニングや遊びなど楽ししく過ごしますケアドックスクール基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします無駄ぼえトイレのしつけなど何でもご相談ください日本ケアドックスクール ですどんな活動を。えっ、ー、と、殺し処分が決定した子や、えー、飼育放棄の犬など。犬猫などを引き取って、ケアして、新しい飼い主様へつなぐ活動をしています。あの、ワンちゃんをたくさん保護してるんですか、今どれくらいいるんですか。今十四頭。今です、おとちゃん。おとちゃん何歳かな。 赤ちゃん五から八か六から八。六から八 歳, ら歳へ。女の 子, 女の子、ね。女の子ですね。種類は何ですか。タイプですね。イトイプードル、はい、黒。黒です。大人付いてるじゃないですか。人が大好きで。誰, でもいい誰にでもなく。いいいいまさみじかりやさんなんですよ。<笑> っいから歳うんなるほど。 なんか買う時の注意点はそのみんなで一緒にいてそうです、ね、ちょっとお留守番が長いお家はちょっと難しいと思うのとあと密集住宅密集地はその寂しくて泣いた時がちょっと甲高いのでもしかしたらあのご近所さんのことが気になってしまうかもしれないのでお留守番がないもしくは少々吠えても近所は迷惑かけないよっていうお家でお願いしたいです。 すチリ、はい。そうですねやっぱり犬はお散歩も必要なんですけど、あのー、私も仕事しているので活躍してくれるのが子どもたちで子どもたちその位置なんですけどはじ<笑>めまして<笑>この子が本当によくしてくれてもうすごく大きい3 0キロを超えてる犬でも あのちゃんとお世話もできますしで知らない人には牙を剥くような奇襲犬も手なずけてるんですよねでそういう他の方にはお世話できないあの凶暴な犬たちも手なずけてちゃんとお手伝いをしてくれるのですごく助かってます。 夜な夜なチクチク塗ってます。チクチク塗ってます。塗ってるのはミシンなんですけど、はい、頑張ってちょっとでも売れて、はい、活動資金に医療費などに当てれたらなと思って、はい、馬柄、馬柄とか、あこれ子供さん向けとかも作ってます。こんなのとか、は、ま、い、あ。まあ おすすめはこのサメなんですよねサメ可愛 い, いんですよすごく、はい、シロクマさんは一回も売れたことないかな私好きなんですけどね可愛 い, いでしょでいではあ、い、はあ。そうでしょうシロクマさんサメはおすすめですこれもっとサメもありますはい、あ。このシロクマ いいでしょ白熊。可愛 い, いんですよ。でこれザーサメや、ムカーンみたいな。ヒカリさんの性格が<笑>いやいや可愛 い, いでしょただただ中も。これ膨らますためなんですけどぺちゃんこになってます<笑>はいいい。おしゃれでしょ可愛いんですよ。 夜なべしてそうですそうですお物ちゃんのためにそうなんですよなんかこう北極っぽく冷たい色を選んでみました冬なのに<笑>はいでキンキンにしましょうこれを見てはいこういったものはこういったイベントで売るんですそうです上等会の時に一緒にあ神がヨレヨレになってるんですけど<笑>この売り上げはワンコの病院代やご飯になります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 ペローーグループユーロンちゃん元気ですねひかりさんはいどんなワンちゃんですか、はい、とっても無邪気な子で水遊びが大好きなんですよそうで川とか海に自ら飛び込んできて泳いで遊びまっなのでキャンプ好きの方とかに是非迎えていただきたいですね一緒に海 や, 川, や川で泳いでもらいたいです 冬でも泳ぎますかね。あ入ろうとします。どうしてここに来たんでしょうかね。フードンは、うん、<笑>あ迷いの。あ<笑>なるほど。はい。で、カニさんが現れなくて、うん。何歳ぐらい。 ウーロンは、え、何キだったかな、四、回ぐらいですまだまだ元気で。もでも、これぐらいから、大きくならない で, しょなのでこれが、体重何キロぐらいですか。ウーロン何キロだったかな。ウーロン何キロだったかな。七点二キロ。七点二キロです。七点二キロ。七点二キロ。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 で、デルタ君、はい、元気ですね。はい、子犬なのでめっちゃ元気です。今4ヶ月です。へ、う、え、ん、この子はどうして？これはあのとある場所でシャト崩壊しちゃってるところがあるんですけど。はい ここからここでまだあときょうだ弟があと3匹いるんですけどちょっと周りの奥犬に隠されて、はい、ちょっと捕まえることができなかったんですけど、はい、とりあえずまこずこ寄ってきたんでこの子だけ、はい、それで帰ったんですけ ど, 人どそうめちゃめちゃもう本当にでもう家の中で話すと、はい、もうすごいスピードで走り回るので、はい、残像しか見えません。 そ う, なんね、そうですねうんあうんやめてやめてやめ て, やめ て, やめて<笑>え、女の子男の子<笑><笑>この子、大きさはこのぐらいですかねまだまだ大きくなって、おそらくですけど、はい、10キロ前後になりますじゃあ室内であ全然大丈夫だと思いますよはい。 手入れとかどうしたらいいですかねあの、実はスムースみたいな毛、短めなので、ちょっと抜け毛はあるかもしれないんですけど、もう普通にお家でシャンプーしてあげて、あのブラッシング、毛が短いので毛が絡まるってこともないんですけど、はい、もうお家で洗って、ブラッシングだけでいいと思います。うん、名前はもう1回おでででですひらがなカカタナ 贅沢わーすっかいかわいい小、ね、<笑>犬ならではの<笑><ない><笑>しつけとかどうですか難しくないですかねこの子はねすぐ覚えると思います、うん、かしこい、はい、でもまあ5分で忘れるんですけど<笑>、まあ、ただその場で覚えるってことはこ<笑>、うんづ、はい、きよくやっていけばなるほど、はい、覚えると思います、うん、やばいすみません押しすぎたいね 結構吠えますかね。いや全然吠えないですね。家にいる間、夜寝るときはケージに入れたんですけど、全然もう夜もぐっすりで全く吠えないです。他の犬が吠えてたら一緒になってちょっとわけわからんけど吠えとこうかみたいな感じで、まあわン言うときはあるんですけど、普段は何かに向かって吠えるってことはないんです。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 リバーサイドショッピングセンター内、戸辺 ペ, ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。宇和島から来ました。えっと、保護猫シェルター、猫好きの佐々木と言います。よろしくお願いします。まあ、主に宇和島南予一体なんですけれども。 まあ、捨てられた子を保護したり譲渡したりであの、えっと、啓発ですね否認許可とかの大事さとかであの行政3党の協働をすることとか の, あの橋渡しみたいなことを、えっと、ちょっと頑張ってます。 うんと宇和島はまあはっきりとひどいですよね。あのどうしても避妊巨勢っていうのがまだなかなか認知大事さが認知できてない方が多くて昔ながらの飼い方であり、まあ、だか 自, 然自然ではないんだけれども自然だからって言って、まあ、あの外に放り出してるっていうのは多いですね。 こればっかりはやっぱり地道にやるしかなくてでイベントで啓発 の, あのいろんなポスターを出したりするんですけれどももちろんで一人一人にお話ししたりはするんですけれどもやっぱりあの今コロナでイベントがもう軒並み中止で。 であの こ, うまあ、こういうあのグッズを売ってあのそういう活動資金にするんですけれどもそれもやっぱりなかなか思い通りにいかなくて今ちょっと大変なでも猫は相変わらず入ってくるっていう感じですかね。もう本当にいつもいつも同じことしか言えないんですけれども。 家庭の猫、おうちの猫だけでも避妊去勢をしていただいておおから出ささないい。で、お家で飼ってくださいであのどうしても外に出ると危険がいっぱいだしでそれとやっぱりほ他の方の迷惑になるっていうこともやっぱり今あるのでだからやっぱりおうちで飼うということと必ず避妊去勢をするっていうことであの生まれないようにしてもらうと捨て猫もなくなる。 捨て猫がなくなると、野良猫も減っていくということなので、それが一番ですね。えー、っと今だともうちょっと経つから、これですよね、こういうあの暖かいマフラーとかなんかだと。そうですね、猫柄ですね、基本のあの猫がついてます。でほとんどですね。で。 今ちょっとこれもかわいいんですけど普段はあはクッションになっ て, てであて広げるとこういうあのちょっとかぶれるような形になってるちょっと あ, たあったかめのやつですよね。うん、それとか今は、まあ、エコバッグですよね、うん こ, ういうねうん、これら、うんうん、これもそうですけどそうですねエコバッグコンビニバッグで、まあ、こういうい広げるとこんな感じ。 いろんないろんなバッグがそうですねやっぱどうしても猫好きなので猫にこだわりますねうーんもう何でも結局猫に合っちゃいますねあのバッグなんかもねペットは飼い主さんだけが頼りです買う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう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 回してもらっていいかゆっくり。